こんにちは、こんばんは、どうもー、てけぴーです。今、VR チャットのワールドにいます。私が作ったワールドです。パブリックであげていますので、よければ訪れてみてください。概要欄に URL を貼っておきます。ここ最近、ブレンダーの勉強をしておりまして、 3D モデルをいくつか作りましたそれらを紹介したいと思います画面の操作が下手なので画面酔いしやすい方っはご注意くださいまずはこの小屋としゃ牧場にありそうな感じをイメージして作りました小さめの建物にしようと思って作りましたがちょっと小さすぎたかな この茶色はもっと大きくてもよかったかもレンガの壁のテクスチャーはこんな感じ小屋の内装は作っていませんこっちは和風の家です。 くて小さい民家という感じです裏側はまだできていませんドマとか台所とかをこの辺に置きたいなぁテクスチャも全部適当です。 縁側には S を仕込んでいますここにカメラとスクリーンを仕込んでいますこういう感じに縁側に座ってゆっくりするのに憧れているんですそのためにこのイエットワールドを作りました VR チャットは現実ではできないこともできるのがいいですよねこの家は簡単な内装というか内側の壁があります。 すごい狭い部屋です。これは自立さんという方が作ったビデオプレーヤーを置かせていただいています。こっちはもっと狭い部屋です。和風の部屋によくある床の間的なものです。ちょっと狭すぎましたね。ここの襖を開けた方が良かったかな。 こっちにはトラクターがあります結構古いタイプのもので1940年代とか50年代の方みたいです運転席に屋根がなくてむき出しのところがレトロな感じですねこのトラクターは乗って運転することができます タイヤが動くようにしています排気ガスの煙も出ています少しドライブしてみましょうこうやってトラクターで田舎道をドライブするのも憧れているんですよね このワールドの地形とかはスタンダードアセットで作っていますこのため池もそうです綺麗なシェーダーですねため池にしては綺麗すぎかもしれませんがなぜか微妙に揺れるんですよねそういう設定にしたつもりはないんですがこの空は購入したつかいボックスです いい天気ですねあ、この辺は道のつもりなんですがちょっと斜めってますね修正しなきゃ この辺は畑にする予定です何かしらのギミックを仕込むことができればいいんですが私の力量ではちょっと難しいですこのトラクターの動く仕組みもスタンダードアセットを使用しています設定でスピードを抑えていますのでのんびり家に戻りましょう おっと、コライダーの設定がおかしいのかなこっちにあるのは欠点ンクラートという乗り物です。ドイツで作られた軍事用の乗り物らしいです。いろんな映画やアニメにも登場しているようです。バイクと転車が合わさったような形でかっこいいですよね。これも乗ることができます。 車輪のアニメーションは乗っているときに動くようになっています降りると止まります本当は動く速度に応じてアニメーションが動くようにしたいんですよねこれも私の力量では難しそうです トラクターよりちょっとスピードが出るようになっています「これも乗ってみたいなぁ」という憧これがあって作りましたこのワールドにはちょっと雰囲気が合わないかもしれないですね。 このワールドに置いているのはこれぐらいかなでさっきカメラとスクリーンを出しましたが好きな場所に移動させることができます アバターを確認するときなどに使っていますこっちのスクリーンの方も動かせますあれカメラにぶつけてしまったみたいこれも修正しなきゃ さっきさっき紹介したこの小屋とさイロー、そしてこのトラクターはブースで配布しておりますこれも概要欄に URL を貼っておきますのでよろしければダウンロードしてくださいいろいろと調整は必要かと思いますがその辺はご自身でなさってください もしくは要望があればツイッターかこの動画のコメントにいただければと思いますあっそうそうこのアバターを紹介していませんでしたね冒頭から出ていたのに最後になってしまいましたこれは防爆スーツというものです爆弾処理班の方々が来ているスーツですね チャットはいろいろな楽しみ方ができて面白いですねでは皆さんも素敵な VR チャットライフをお過ごしくださいご視聴ありがとうございました